皆さんこんこにちは前回の動画で3年かけて仕立て直した今回はその次の年2年目の剪定の様子をお伝えしようと思います。3年前の初めての手入れの時はこのような状態の木でしたが1回の手入れでここまで直すことができました。1年目は 樹勢を気遣いながらの剪定でしたが2年目は基本的な骨格を直していきますこれとね、はい、これもこれもだな。うん 前回の剪定で負けてしまって枯れてしまった枝も少しあるようです樹勢をおんばかりながらの一回目の剪定というのはこういうところが難しいですねあまり強く木を攻めすぎると 木が負けてしまいます。これ以上木が弱らないように今回の剪定では少し葉っぱを多めに残すことにします。ああ枯葉全部摘ったけどちょっと調整した方がいいぐらいか。はい、タレ、うんタレ葉も少し残すけどまあでも軽く取れるのだけ取るぐらいの感じだね。うん。うん。ちょっと混んでるね。 どれ。あ、それ。はい。ここ、かなり広がって出てる。しあ。あこことここ、同じなんですけども、くっついて、いいな窮屈そうな。うん。うん。ここで、外しても、うん、で,、うんしでね。うん。いいね。 これ抜いちゃうかな。抜きたいけど間いがねえんだな。うん。それ抜くか。これもな。いやこれ抜くんだったら。 これもモテでいいんじゃないかなそれほどこれか、これが生きてんのかうんそうだね、もうちょっと様子見るか か強い気がする。どれ？けないな あ, あ、立ち枝、はい？切り戻しておけばいいじゃん。あ、どっちみちだってこれ中に入ってくれたじゃん細いけど、はい、だからもう切るならもうここで切ってここ。うん、そ、うん、だってそれ強いもん。いや、うん、そうそうこそこう。うん、それしかねえ。 これもちょっと立ってるね。これも段々。こっちが生きてくるよな。はい、うん。 中面打ってもダメなこういいういういう目先さ、はい、もう必ず抜いといてさ、うん、ちちけどいかりました、うんこういうの、うん、そう し,、うん、そしてねえと中が増えてこないから。あ 細かかかいいけど、それそれをやっっとそのとねね中がつてももだったいからその勢いを逃がしとかないと。 そっからまた先へ延べようとするからさ、うん、それを一回いじめとかねえとダメだ、はい、そういうふうには教わんなかったけどね「<笑><笑>目つむな」ぐらいのこと言われてたけどさ「<笑>いいじゃねえ」みたいな。 そうそうそうそんなこと言ってっからさどんどん学びしちゃったやい や, い、ね、いや気候も変わったんじゃねえ の, ーそ う, い う, の変わるうんじゃねえのね、うんうん、だって実際俺が若造の頃はさ、はい、やっぱり枯れそうになっちゃったことあったもん赤 松, あ赤松やってさだから言ったろみたいに言われたことあってあ、うんうん、確かにそういうことはあったけど。 時代は違うんだ、<笑>気候が違うんだ。<笑>去年あんだけ残っていた。うん。おと な, しくすしなああ。それで調子乗りすぎたもん。うん、そうなんだよ。だからさ、俺も不安だった。今日来る車、<笑><笑>今日来るまで<笑>大丈夫だったかなと思って。思<笑>だいぶだい ぶ, しし、ね、だいぶ落としたもん前回。 大丈夫かっつうぐらい結構な太いとこいっすうんこれいるかなあ、ま、この時期がいい月が、うん、一番いい これれはれれらいい枝ぶりだなんつってさ残しとくとさあー実は枯れ枝だったみたいな<笑>これもダメだんかかそう、うん、枯れ枝先取んないらこれ痛い目に遭うな。 うん、でもあんまり中が吹いてねえな先っかうんまあしょうがねえかなこのくらいはな あ, あ だ, だんだん吹いてくるよね中はねか枝先の勢いを止めておいて待つしかねえな そうするとこはなるべく戻して。 降りるタイミングがあったら、一、はい、回休むねちょっと一回眺めてみて、はい これだけちょっと垂れすぎかな。これ、元でうん、もっとできてもいいかな。方向はいいんだけど。けうん、いける。 雨が止んで少し日が差してきましたまだまだ整理したい太い枝もたくさんありますけれども 一遍に切ると木も傷みますので、少しずつ年数をかけて整理していくしかありません。前回の手入れでダメージを受けた部分も。 少し見受けられますから攻めすぎてはいけません。 そうですか、ね、え。それ。それさっき迷ったとこだべ。それさ、元で行っちゃったらよ<咳>ここれここです。え。違う違う違う、もっともっと。え、もっともっと。これこれこれそこそこそこ、そこだよ。なんかそ、そ、そっか、う ん, ん、そうだべ、そこからおかしいんだから。うん。そ、それとさ、はい、その。 隣、それも多分変なきときちっと切ってくれよ、はい、その隣も隣先切った方が切りやすいうんそうそうそうそうそう そ, うそれ先にやってるとうんやっぱおかしいものはおかしいですよねうんおかしい枝がね枝先がおかしきゃも元がおかしいんだよ大体。 うん、いいじゃん、全然いいじゃん問題ないっすこれいらないんじゃないかなこれ。 これもとどうああそうですじゃないと思います。ね、ここから<咳>うん。 いらねもうちょっとよく見て抜いてくれ。 先にやる作業を後にやるとそういうふうに透けすぎちゃう、はい、先に抜く枝を抜かないと枯れ枝とかちょっと透けちゃったでさっきより 高田君そこの左側だけちょこっと出てんだよなあこっちこっち俺から見て左あっこっちですかうんあっかそれのちょいそれそれ切り戻せれば、はい、さっき言ったのもあなんかやりかけじゃねえのかなんかピョンと出てんな出てる濃いところから先が出 て, 出てるなうんいやこっちから見れば平気なんだけど横から見んとね 先生いいとこ見せてくださいよ。<笑> なってるってと絶対どっかいらない枝があるってことす、ね。いらない枝だらけじゃないかよ。よく見りゃわかんない まあ、ちょっとも切ってくんねよ。<笑>取り出してから二回しか切ってない。これで、大体二年目の作業は終わりです。中の方まで、日が入るようになって。次回は、少し目数が増えるのではないかと思います。 ここまで道筋はつけられたのでこの先の手入れは若い衆に引き継いでもらおうと思っています次の動画でその3年目の剪定の様子をお伝えしたいと思いますご視聴ありがとうございました